今回はデッドスペースにプラモデル用塗料の棚を作っていきたいと思います。12ミリ構造用合板の端材を使いました。カットしてり掛けまで完了しています。背板は 380×540、棚板は 60×380 です。バトコオイルのエボニーで塗装していきます。 10倍速。 いい風合いになりました棚板は塗料置き場約 50mm 接着剤置き場約 90mm 間隔で取り付けますクランプで位置決めして裏からビスで固定します 2.3mm 取り付けビスは細ビス 30mm です。 ここの作業場横、デッドスペースに設置します。取り付けビスはこちらを使用します。 頭を隠さなくてもかっこいいので気に入っています。 収納してみました。満足です。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。